いやーもう圧倒的神回。えー、そんな回を君は目撃しましたか。いや、マジで最高でしたね。はい、ということで、まあ、本日はですね、そんな刀鍛冶の里編第5話の振り返り、そして感想解説やっていきたいなと思っております。はい、それではですね、もう早速やっていきましょう<音声> さあということでまあ今回のスタートはですね時と無一郎くんがこてつくんの案内のもと金森さんを助けに行くというところから始まりましたいやー金森さんを助ける無一郎くんということでいやもうこっからですね神作画っていうのが始まっていたんですけどもそしてですね無一郎くんは金森さんに刀を見せて、えー、刃こぼれしたね刀を見せてこう言いますと俺の刀用意してるということでするとですね金森 森さんはあ炭治郎にお願いを受けていたので用意できていますよということで、えー、さらにですね鋼塚さんも今危険にさらされてしまっているので、まあ、その作業小屋までね、えー、来てくださいと無一郎君を案内いたしますまあ、そんな感じでですね、えー、小屋を案内するわけなんですがあの小屋ですということで良かった魚の化け物はいなかったということで、えー、喜んでいるとですねそこには奇妙な壺がということで変なケ はいに気づきましてえ金森さんとコテくんを止める無一郎君ということでえゆっくりですね近づくと中からそうあいつ上弦の5の玉子が登場いたしますいやー登場してしまったかという感じなんですがお前は柱だなそんなにこのアばらヤが大切なのか と、尋ねてきます。いやー、厄介な相手ですね。えー、こちらの目的っていうのをしっかり しっかりと、まあ、読み取っているわけなんですけどもまあするとですねそんな感じで場面は変わりまして教習される里と刀鍛冶へ移っていきますまあそんな感じでね教習されている刀鍛冶の里なんですがあいよいよですねついにみんな大好き恋柱観路寺光さんが参戦いたしますいやーやったーって感じでねいやもうついに来たーって感じでめちゃくちゃ嬉しいんですがあ全力で里を守っていく観路寺 三つりということで、えー、めちゃくちゃかっこいい刀を使ってですね一瞬にして化け物っていうのを葬っていきますさすが柱ですねって感じでいやめちゃくちゃかっこいいんですがあそして場面はですね刀火事の佐藤さである鉄鎮の元へ移っていきます、えー、襲われる佐藤佐さんということであの観露寺三つりの刀を撃てる唯一の存在なんですよね、えー、そんな大事な存在が襲われてしまっていますとすると とですね、そこにはなんと、かんろじみつりの姿がということで、いやー、ついに来てくれましたかって感じで、普段は可愛いマスコットのような存在なんですが、あ戦いの場面になるとねえ、めちゃくちゃかっこいいですよね、ということでえ、いよいよかんろじみつりさんが戦っていくんですが、あそしてですね、この奇妙な刀ですねえ、これはですね、かんろじみつりさんにしか扱えない特別な刀となっておりまして、えこの刀、そして、かんろさんの の肉体の秘密についてはあ刀鍛冶の後半で描かれていくのでねぜひ、えー、ともそこでご覧くださいということでそんな感じで戦っていくカンロ光ミさんです、えー、そしてですねカンロ光ミの初技あ恋の呼吸1の方初恋のバナナキということでいやーもうザ最高すぎるんですよね、えー、これはアニメで本当に楽しんでください皆様ということで本当に最高でした いやー u o テーブルさんありがとうということで、めちゃくちゃ最高だったんですけども、まあそんな感じの初恋の罠泣きということで、えー、この技はですね、初恋のドキドキという意味を表しておりまして、関ロジさんらし い, い, い技名なんですよね。 はい。ま、あそんな感じでね、鉄てっちん様を助ける、かんろじみつりということなんですが、思わずですね、そのナイスボディにですね、支えられて、えー、喜んでしまうてっちん様ということで、えー、ぜひとも僕も、僕も支えてください。お願いします、かんろじみつりさんって感じでね、えー、めちゃくちゃなんかね、その後のなんかね、ナイスボディで支えられる感じでめっちゃ良かったですね。はい。さあ、そして場面はですね、映画級の炭治郎 VS ハンテング戦へということ、 でえハンテングから逃げるネズコしかしですね雷を食らってしまいますということでえするとですね炭治郎に交代しえそのまま走って逃げていきます、えー、とりあえずですね体勢を整えていかないとまあこのハンテングっていうのには勝ち目がありませんのでまあ、とにかく逃げていきますとするとですねカラによってどんどん建物が壊されていきますいやここはですねマジでカメラワークというかアニメーションが最 最高でしたねそして全ての建物がですねぶっ壊されてしまいましてですねえ飛ばされる炭治郎と根塚ということでえ根塚は何かを悟ったのかあ変な動きをしていきますということでえ炭治郎の刀を握りしめていくんですよねえなぜか刀から手を離しませんと痛いはずなのになんでということでえわざと血をつけてるようにも感じるまあ、そんな場面でしたはい。でまあそんな感じで場面 は変わりまして、えー、玉子 vs 時と無一郎くんの場面へと、えー、玉子はですね時と無一郎くんたちに作品を見てもらいたいよと言うんですよね、えー、自己紹介から作品を見せていく玉子なんですがあ何なのかよくわからないがまあ、とりあえず作品見てみましょうということで玉子の芸術作品でありますカヌチの断末までございますということでわあマジで最低極まりない作品だなと まあ思ったんですが、しかしですね、この断末魔の作品ね、いやー、玉っ子らしい作品というか、なんか BGM というか演出というか、まあそういう場面も含めて、いや、なかなか素晴らしい場面だなと。いや、僕は感動したんですよね。 えー、しかしですね、さらに追い打ちをかけていく玉子ということで、刀をですね、握りしめ、えー、ひねっていき、えー、まだ息のあるですね、カヌチっていうのに、叫びを与えていきますよということで、えー、さらに芸術作品にね、 ちょっとこう、ひねりを加えていくわけなんですけども、まあ、これには僕もですね、さすがに怒りが湧いてくるなって感じで思っているとですね、え、一番怒っていたのは僕ではなく、そうなんですよ。お霞柱、時藤、無一郎ということでね、え、おい、いい加減にしろよ、クソ野郎がということで、え、本気を出していきます。いやー、マジでかっこよかったね、この場面ということなんですけども、 いやあ、もう早速ね、気合が入りすぎていますよね、アニメーションにね。いや、切れた無一郎はですね、玉子の首を切りにかかります。えー、しかしですね、瞬間移動した玉子ということで、えー、さらに壺をですね、切ったところで、えー、全く意味がないようなんですよ。 お壺自体がですね血鬼術のような感じなんですよねまあおそらくこの壺は血鬼術でえできてるんじゃないかなーなんてねえ思っているんですがあどのような仕組みで瞬間移動しているのかはあ全くわかりませんねえおそらくかなりの高速移動ができるまあ、鬼なんじゃないかなと思っておりますえー、そしてですねさらに血鬼術を出してくる玉子ということでえー、口からですね毒のような針をですね大量に飛ばしてくる、まあ、金魚 っててていいううのが誕生しししおりましたいや身を挺して守る時ととと無一郎君ということなんこなで、すがいやかなり痛そうな場面でしたねでそして、逃げる小鉄くんと金森さんとお、今回はですね、かなり厄介な相手になりそうな予感がしておりますね、玉子という鬼はね。はい、で、そしてですね、玉子のとあるセリフによって、えー、過去のね、シーンっていうのを思い出していく、無一郎くん、えー。つまらない命というね、セリフっていうのがトリガーとなっておりまして、 あ誰に言われたのかわからないがあ過去にもですね同じことを夏の夜に言われたことを思い出した無一郎くんということで、えー、無一郎くんはですね過去にどんな姿があったんでしょうかね、えー、過去回想っていうのが非常に気になっていきますねはいでそしてですね本気で、えー、玉子の首を切りにかかる無一郎くんつまらないのはお前の話だろうがということで、えー、しかしですね玉子の首はね 硬すぎるがゆえに全く切れないんですよね。で、さらにですね、血気術を出していきますということで、えー、血気術水獄鉢ということでかなり厄介な技を を出してきましたね。さあ、ということで、この技なんですがあ、鬼狩りの最大の切り札である呼吸っていうのを封じられる技でね、気殺隊にとってはかなり厄介な技なんですよ。しかもですね、この水獄鉢っていうのは簡単に抜け出せない耐久性もあるので、刀で切れないんですよね。なので、無一郎くんはですね、今かなり危ない状態に置かれてしまっているんですよ。 を窒息死してしまう可能性が大いにあるのですということで、いやムイチロ君どのような感じでえ抜け出していくことができるんでしょうかね。まあ、次回っていうのが気になっていきますが、いやーやはりですねこの鬼は他と何かが違うような気がしますね。え余裕っていうのもあるし煽りもしてくるんだよねえ。敵としては最高の鬼なんですが、いやー次回からの展開も気になっていきますね。ぎょっこねなかなか厄介な鬼です。 ですさあ、そして場面は変わりまして、炭治郎、禰豆子、そしてハンテングたちの場面へ移っていきます。え刀から手を離さない禰豆子、どういうことなのか、あするとですね、禰豆子の血によりえ、刀が燃え始めますということで、これは禰豆子の血による血気術抜血だということで、あの時、ルイを倒した時と同じ、あの刀、 という感じで、えー、温度が上がりですね、刀の色っていうのが変わっていきます。えー、今回のタイトルである格闘へ、そして抜血闘へ変わっていくんですよね。 はい。いやー、このシーンはね、なぜか根津子がね、悟ったように刀を握りしめ、えバッケツ島へ変えていくんですが、いやー、めちゃくちゃいい場面でしたね。で、ここで次国より一の階層に入っていくんですよねえ。何やら女性っていうのが言葉を述べていきますと、赤くなるんですね。戦う時だけってな感じですね。えもしかすると、先祖の剣士っていうのはあ、戦う時に刀を赤くしていたのかというね。まあその そんな回想シーンがあったんですよね、えー、ちなみにですねこの女性の声優さんはあ福縁美里さんということであのヒロアカのですねトガヒミコなんかを演じてるねまあ、方だったんですよね有名声優さんでしたねいやーめちゃくちゃいい場面でしたねなんかねアフレコっていうのも良かったですねはい。まあそんな感じで赤くなるんですね戦う時だけってな感じのねまあ、セリフなんかがありましたけどもまあ、ここで明らかになったのはあの次により一もです、ね ですね。刀が漆黒であったと炭治郎と同じ漆黒であったということが明らかになっておりましたね、えー、炭治郎もですねあの次国より一と同じ呼吸の使い手の、ま、可能性が高まっていきましたねまそんな場面でしたさあそしてですねここで炭治郎はですね反転後を倒すことを決心するわけなんですがいやーここのみんなの手が支えるシーンも良かったですね、えー、よく見るとですね連合 煉獄さんの手なんかがあるんですよねまあこれは炭治郎ですね今まで支えてきてくれたまあ人たちの手ということなんですけどもいやあめちゃくちゃ良かったですね煉獄さんの手なんかね皆さん気づきましたでしょうかねはいでそして反転具の前に現れる炭治郎ということでえ何やらカットインこれは確定演出かということでまあ始まっていくんですよねそしてかまど炭治郎額が戻 燃えるように熱くなりあざが発現していきます、えー、体温がどんどん上がっていきますということでさらに姿が重なっていきますということでいやーちょっともう最高なんですが火の神神楽日運の龍まずはウロギを切っていくそして次は辛く、さらに最後には赤道。これで3人同時切り かぶりまいということで、いやーもうここはね、いやーもう涙が出てしまうぐらいもうあっ 圧倒的神作画と、まあ演出、そして炭治郎の全力アニメーションっていうのがね、まあ今回描かれていったんですけども、マジでね、え神、ー、すぎるぞということで、いやー、ここは本当にアニメでね、見返してほしい、そんなシーンですね。はーい。で、まあ、そんな感じで、炭治郎はどうやらついにですね、えー、本気の出し方っていうのがわかるように、えー、なってきたらしいですね。ええー、遊郭編での出来事っていうのが、まあ、そんな炭治郎を変えていったと。 で、そして今回の大技、さらなる次回の大技に期待なんですが、まあ、そんな感じで炭治郎がですね、何やら覚醒しておりましたね。いやー、本当にね、すごかったんですが、まあ、そんな感じでハンテングを、まあ、三人同時に切れたので、え、あと一体、哀絶はどこにいるんだと探していますとですね、え、するとそこには哀絶、あれ 玄ヤがいましたということで玄ヤが倒してくれていました。やったーこれで全員同時に首を切れたぞーとね、喜んでいると何やら玄ヤの様子がおかしいんですよ。えこれはまさかお前、鬼じゃないかということで、今回の第5話はあ終了したんですよね。 いや、マジで神回だったんですけども、まあ、そんな感じで次回も気になる展開で、まあ、終わっていきましたね。ということで、まあ、次回はですね、こんな感じ、第6話、柱になるんじゃないのかということで、え、玄夜の秘密っていうのが明かされていきそうです。というかですね、玄夜髪色よく見るとですね、毛先黄色だったんですよね。はい、あ、意外に盲点でした。ということで、まあ、そんな感じで今回はですね、なんと対象こそこそ、 噂話もまあ、なかなかの神回だったんで皆さん見てほしいんですがカウンロジミさんのですねかっこいい刀の納め方をですね今回は披露しておりましたということでえ大将こそこそもなかなかの神回でしたねは い, はいはいということでまあ今回の動画はこんな感じなんですがあ今回の動画良かったという方はね高評価そしてチャンネル登録ぜひともよろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう Yeah. <sighs>